それでは今日の授業なんですが、えー、と今日はあの、えー、教科書22ページですね、えー、とセクション 1.5.3 の天地行列と特殊な行列というところからやりたいと思いますそれでと、まあ、後半ちょっとあの時間をかけて説明したいと思いますのであの前半はややえとスピードを上げて飛ばすと部分があると思いますがあの皆さんよく聞いてください えー、とまず最初に、天地行列ですね。多分皆さん、直感的にはあのほとんどよくわかっているかと思いますけれども、一応、その定義のしルル仕方のルールですね、を説明しておきましょう。 えっ、ー、と、a を、えっ、ー、と、small a の ij を成分に持つような、まあ、mn、m 行 n 列の行列としましょう。で、これに対して、まあ、天地行列というのを定義するんですけれども、まあ、その、まあ、そのイメージとしてはなんとなく分かっても、言葉ではどう表すかといいますと、 多分そこは曖昧な人に対してはきちっと確認してもらいたいと思うんですがの IJ 成分が A の JI ですねえすなわちあこれカッコつけなくていいですいません、えー、とこの I 行 J 列の成分を今度 J 行 I 列に持ってくるんですねその行と列の場所を入れ替えると。 で、これで、作る行列。えー、と数学ではその、与えられるっていう言葉が、言い方をよくしますけれども、まあ、IJ 成分が AJI で与えられる行列っていうのは、すなわち、まあ、IJ 成分に、このもともとの A の JI 成分をこう入れることによって作る行列っていうんですね。でこれを、まあ、A の 電池強烈と、はい、ああそうですね、すみません。ありがとううございいいます、はい、<笑>あそうですははそでねあと 僕のノートは間違ってなかったんですけど黒板に書くときに間違えたようですねでこの書き間違いっていくつかのパターンがあってあの<笑>こう夜中ですねこう非常に眠い時にあの講義ノートを作るとあのノートに書くときに、ま、字を間違えて書いてそれをそのまま板書の時 も, もうあの気づかずに間違えて写すという時がもありますまた今日のようにノートにはちゃんと書いてたんだけどまあ何らかの理由でこう<笑> なんですよね、情報が変わってしまったという場合もありますのであのぜひご指摘ください。で、えっと、こういうですねあの IJ 成分を JI 成分に入れ替えた行列を、まあ、A の点値行列と言いましてこれを、まあ、あの A の左上に小文字の T と書いたりあるいはその A の、えっと、右上に大文字の T と書いたり。 まあ、いくつかの表し方がありますがあのまあ大体そのまあどの本でもあの天地行列はこう表すというあの断り書きがありますのでえとまあ自分が読む本や論文を見てあの判断してくださいあ。それからあともう一つは もともとの A がですね、この Aij を ij 成分に持つというのをこう書きましたけれども、同じ書き方で点値行列を表しますと、その ij 成分には、まあ、Aji が来ると、まあ、こういう書き方になりますので、ですので、あのまあ、例えばその問題の証明などで、あの 点、ま、値、あ、行列の成分を書きたい 書, き書いたりするときに、まあ、面倒なときにはあのこういう書き方を使うことでその、まあ、こちらのもともとの絵の表し方と同じようにこう略してあの書くことができます、えー、とまず点値行列の定義はこれでですかね、はい、でと次にその まあ、教科書の22ページの、まあ、下から2行目から、あと教科書の23ページの上の方にかけて、とまあ、天地行列について、その次の等式が成り立つということがありますので、一応これは一つの命題として書いておきましょう。 で、えっ、ー、と、カッコ1からあカッコ四まであります。で、えっと、教科書でもカッコ1からカッコ3は優しいからカッコ4だけを確かめようというふうにありますが、えっと、まあ、ここでもちょっとあの、時間の都合であカッコ一からカッコ3まではあの省略いたします。ただし 例によって、僕の講義ノートには、の括弧1からカッコ3の方の証明も書いてありますので、これはちょっと各自まず考えた上でもしわからなければ、後でこっそりですね、見て確かめてください。じゃあ、カッ4だけ一応書いておきます。 A が M 行 N 列の行列でそれから B が N 行 L 列の行列のとき何が成り立つかというと AB の積の点値行列が す。でこれはまああの括弧1番括弧2番括弧3番ほどあまりこう明らかというかパッと見てすぐ「あ」って納得できるものではなさそうですのでちょっとこれだけはその、まあ、直感的な証明のアウトラインを少し説明したいと思います。 一応あの断っておきますけれどもあの今から書くのは証明のアウトラインであって証明そのものではありませんけれども証明の元になるアイディアをですねなるべく皆さんが分かるように説明しますので実際の証明はこの説明をもとにして皆さん自身で作ってみてください。ということで。 どうしてもこれは黒板の方がの下に書かざるを得ないのでちょっとこちらの右側の黒板の方にまた続きを書きたいと思います。で、えっと、まあ、示したいのはこの等式ね。ですね、えっと。じゃこれを示すためには何を示せばいいかっていうことでまたこのいつも前回も言いましたけれどもこの何を示すか を考考ええるときににはその定義に戻って考えましょうとで、えー、とこれ示すのは何かっていうと、これ行列の等式ですから、行列の等式を示すためには、行列の等式が等しいということの定義をもう一回思い出すと。そうしますと、えー、と例えばこの場合ですと、この右辺の AB の点値行列のまあ IJ 成分ですね。IJ 成分とあ左辺じゃない、左辺ですね。左辺の AB の点値行列の IJ 成分と、 それから右辺の B の点値行列 ×A の点値行列の IJ 成分がそれぞれ等しいということを示すというのがここでの証明で行うことです。まず何を示すかということを確認しておきましょう。 えー、とすみません真ん中ら辺でこう喋ってるとあのカメラさんにはけ結構その動きに追随してもらうのに大変だと思うんですがじゃあ右側の黒板に行きましてでそうしますとじゃあまず、えー、と今示そうと思ったことで で, ですね左辺の方を考えますとその左辺は AB, の点 AB, A×B という行列の点値行列の IJ 成分 考えたわけですよねで、えー、といきなりこれを考えるのはそのちょっと大変なので天地行列の定義に戻って考えてじゃあこの AB の天地行列の IJ 成分っていうのがもともとの AB という行列の一体何成分になるかということを何考えましょう、えーと。何成分になるでしょうか ここがですね、天地行列の定義から、これ AB の天地行列の IJ 成分っていうのは、もともとの AB の JI 成分になるわけですね。で、えー、とその JI 成分なんですけれども、えー、とこの JI 成分っていうのは、うんと、 実際にはどうやって求めていたかっていうと今度はその行列のその積の定義に戻って考えるわけです。そうするとえっと J 行 AB の積の J 行 I 列でしたからこれっていうのはその行列の積の定義に戻るとこれ A の大 J 行とそれから B の 第、まあ、i 列の席、まあ、和、席の和ですね。で、表されておりました。で、えーとまあ、こう言われてもですね、まだピンとこない人もいるかもしれないので、一応もう少し丁寧にこの行列 A と B を書いてみましょう。えー、と今 A が M 行は N 列ですから A というのはまず第1行が A の11から A の 1N まで成分があってでそれで点々点ときて第 J 行ですね第 J 行は A の J1 から A の JN まで成分がありますで同じようにして A は M 行ですから一番下の行は A の M1 から A の MN です、まあ、こういう成分から な, なる行列なわけですね。まず A はこうだと。で、一方で、えっ、ー、と、B はどうなってますかっていうと、えー、今度は B は、あ、第 i 列を取りなさいって言っていますから、これ、列を中心に書きますと、えっ、ー、と、第1列ですね。第1列は、えっ、ー、と、B は N 行ですので、B の11から B の N1、 までの成分からなっています。で、同じようにして、第 i 列を考えますと、えっ、ー と, えー、と、B の i1 から、あ、ごめんなさい、1i です、ね、ごめんなさい。B の 1i ですね。第 i 列ですから、B の 1i ですね。B の 1i から、えっ、ー、と、B の ni まあこういう成分からなるのが、B の第 i 列ですね。で、同じように、 えっと、第何列まで続くかというと、えっと、L 列ですので、第 L 列は B の 1L から B の NL と。こういう行列が B なわけですね。で、その、AB の点値行列の IJ 成分っていうのは、もともとの AB の JI 成分ということで、 で、それは A の第 J 行と B の第 I 列の積の和ということでしたから、実際にはどの部分の成分の積の和を取ったかというと、A はこの部分ですね。それから、B はこの部分だと。で、これについて、この A の j 1る b の 1i、A の j 2る b の 2i、点々点、同様にして A の j n かける b の ni の 和を取ったものがこの AB の展示行列のまあ IJ 成分だと言えるわけです。そこでまずここまでいいですかここまでちょっ と, ちょっと皆さん映しましょう。 大体の人がまあ写し終わったなと思ったら先は進みたで、はいと思います。そこで今度はその、まあ、今はこれあの、A と B という行列を使ってこの積和を考えてみましたけれども、逆にですね、これを。 B の点値行列と、それから A の点値行列で見るとどうなるかっていうことを考えてみましょう。で、えー、と一応ちょっと都合上、その B の点値行列の方から先に書いてみますけれども、これどうなるかっていうと、うんとまあこの行列ですね、B というのは。この行列を まあ、ちょうど、えーまあ、この対角成分を中心にピラッとひっくり返すうような形にすればいいわけです。そうすると B の点値行列はも、えー、ともと B はこれ列単位でこう要素を並べて成分を書いていましたけどこれがその今度は行 B の点値行列のやつと行単位で成分を並べることになって、えー、と B の11から B の N1 がですね、この第1行に来るわけですね。で、同じようにして、もともとの B の第 i 列っていうのが、えー、B の点値行列では、えー、B の 1i か、で、B の ni というふうに第 i 行に来るわけです。で、最後に、 B の 1L から B の NL という成分が第 L 行ですね、L 行に来ます。で、今度は同じようにその A の点値行列も表してみましょうと。 まあ、A がこう表されていたものが A の点値行列だとどう表されるかといいます と, うんと A の第1行だったものが A の点値行列ではえと第1列になるわけですね A の11から A の 1n 同じようにして A の第 J 行が A の点値行列では第 J 列 で、最後は、締めくくりは、A の第 M 行が A の点値行列では第 M 列。まあ、こういう形になりまして、で、A の第 J 行が、A の点値行列では第 J 列に。 いうことで、その、ちょっと上と同じこの積和ですね。この、上はその、うんと、AB の JI 成分はこういう積和で表されていた。A と B のこういう積和で表されていたんですけれども、これを A の点値行列と B の点値行列で書きますと、あの、実は同じものが、その、 えー、B の点値行列の大 I 行とそれから A の点値行列の大 J 列の積和なわけですねで に等しくなるとでこれっていうのは、えー、と実は、えー、と B の点値行列と A の点値行列の積の、えー、とこの左にあるものの第 i 行と右にあるものの第 j 列の積はってことはこれ結局この積の まあ、ij 成分に等しくなる と, ということなんですね。そうすると、まあ、一応こうやってあの実際にこうあの ij 成分ってのを表してみると二、まあ、通りの表し方ができるということでその左側の黒板に書きましたようにその ab の点値行列の ij 成分がですね実は ここに書いたように、その B の点値行列 ×A の点値行列の IJ 成分に等しくなるということが、まあ、一応直感的にはこんなふうに示されることが分かると思います。えー、ここまで何か質問ありますかえっ、ー、と、大体、まあ、このですね、この性質等式の意味はこういうものだということで、で、 あの実際にはその証明を書くときにはその AB の点値行列の IJ 成分をまあ こ, うまあこういう成分の積和で 表, す表されるとかそれからそれがこちらの積和に等しくなるとかいったことをあのまあそれぞれの成分を表す文字を使ってこう式を使って表すことになりますので、えー、まあ一応このアイディアをもとにちょっと皆さん各自で考えてみてください。 はい、いいですか、えー。ということで、一応ですね、そのうん、と教科書は、えー、と23ページの、まあ、半, 半分よりちょっと上ぐらいまであのこう来たことになります。で これから先そのいくつかその特殊な行列が出てきますのでその言葉の定義をしていきます。まず対象行列。対象行列は まあ、行列 A をこう表したときにその A が対象行列であるとはその A の J 行 I 列の成分が A の I、を J 列の成分に等しいと。これがすべての J と I に対して成り立つというのを時に A を対象行列と言います。それからもう一つ忘れていましたけれども A は正方行列ですね。A は正方行列とします。 でこれは多分皆さんあのすぐ分かると思うんですけれども例えば教科書の例にありますように2次の対象行列ですと二次の対称行列ですとこういう形をしているといったような例が出ています。 でそれからですね、教科書のの言葉が出てくる順番と若干前後しますけれども、対象行列と同様の概念として、交代行列というのがあります。で交代行列は やはり A を正方行列としたときに A が交代行列の定義は JI 成分がうんと IJ 成分のマイナス1倍に等しくなるというときに A を交代行列と言います。で、あとあの同じ言葉として教科書ではその Y 対称行列とも呼ばれるというふうに書いてあります。Y というのはその歪んだというような意味だと思うんですけれども。 で、えー、とまあ交代行列の例としまして、あの教科書にもありますけれども、2次の交代行列では、えー、0a-a0 ですね。こういった形の、の形を取るということが紹介されています。 まあ、この辺は言葉の定義ですので、まだ流して聞いてください。多分この先が今日はちょっといろいろ頭を使うことになるかなと思います。でそれから、あと、 えー、と教科書23ページの下半分の方にある言葉としまして、対角行列というのと、それから、スカラー行列というのもあります。 でまず、まあ、対角行列ですけれども。 N 字の正方行列でまあここの今この式で書きましたようにその対角成分以外がすべてゼロの行列を対角行列と言います。 でこれをまあいちいちですねこうあの行列書いて成分な対角成分だけ斜めに書いてゼロを書くっていう代わりにえと、まあ、こういう書き方をします。で、えー、とこの記号なんですけれども。 これは、あの、英語で、ダイアゴナルっていうのの単語の略ですね、あのまあ頭文字を表したもので、でまあダイアゴナルっていうのは、英語ですと、対角線のとか、それから斜め方向のといった、そういうまあ名詞だったり形容詞を表しますが、 一応それを略してダイヤグ、カッコ、h a 零0 0 a n ってことで、この対角行列を表します。それから、あとは A がスカラー行列。 対角行列でしかも対角成分が全て等しい行列をスカラー行列と言います。で、えーまあ、別の表し方ではここの式に書きましたようにその単位行列のスカラーバイトも表すことができます。 えっと、ここままで何かか質問はありますか、はいそれでですね、とまあ今日の残りの時間、多分かかってしまうと思うんですけれども、と教科書の、えっと、24ページを、あ板、まあ、を写し終わった人は見てみてください。 あのまだの人は一応、場所が移し終えるまでちょっと待ちます。 で大体いいですかね。えー、ちょっとこの教科書24ページ の, あの1行目にあります例題 1.3 を皆さんちょっと見てください。ちょっと読みますね。えっ、ー、と、a イコール aij えー、が、すべての X に対して AX イコール XA を満たせば A はスカラー行列になることを示すということでえと一応ちょっとこれをあのまあ一つのんでしょうねこの行列に関する命題まあ事実ということで性質ということで一つの命題ということで書いておきましょう。 これは例題ですまずちょっとこの問題文の意味をですね皆さん書きながらあの追っていってください A は N 次正方行列ですでこれが す、え、べ、ー、ての X。X っていうのは行列でして、A と同様、N 次正方行列なんですね。これに対して何を満たすかっていうと、AX イコール XA と。 あの前回の時間でその行列の席を定義したときにあ 前, 前回ですかね前行列の席を定義したときにその行列は席に関して一般には可観非可観ですと一般には非可観ですとだから可観とは限りませんという話をしましたがえこれはその A がまあ全ての X に対して可観席について可観ですよということを言っていて、まあ、それを聞いた段階であこの A っていうのは というかあの、想像できてください。で、えーまあ、こういう性質を満たすとで。その時に A はどういう行列なんだろうって思う調べてみると、えー。実はこの時 A はととととと スカラ行列ですと言っていう の, の, のはどういう行列だったかというのを先ほど定義したばかりですのでもう一度思い出してみるとまあなんかある A ですね対角成分が全てある A という値を取っていてでそれ以外の あの要素が全部成分がゼロっていうこういう行列なんですねだからまあかなりこう特別な形をしているということが分かるわけですそれで一応この例題を強調したかったのはそのだんだんですねこの線形代数が進の授業が進んできてようやくここでなんとなくこう大学の数学っぽい問題にこう出くわしたかなというふうにあの皆さん思っている人もいるんじゃないかと思います で, ですので、一応まあ、最初ですので、そのこういった数学の問題を解くにあたって、そのどういうアプローチをすればよいかという、そのまあ一つの例をこれからあの示したいと思います。まあ、今日の時間が許す限りですけれども。で、えっ、ー、と、多分、最初に僕が強調しておきたいのは、その多分皆さんの多くはですね、まあ僕も、その、 そういう時期もありましたけれどもえっとまあ数学でこうい う, こうそれまで見たことがないわからない問題にこう出くわしたえっときにやっぱり解き方を知りたいっていうこう何て言うんでしょう欲求は多分あると思うんですよね。どうやったら解けるのか。でえっと皆さんこれからこう例えば数学の授業でいろいろな演習問題をが出てきたきにそのき これはどういうふうに解いたらいいのか、これはどういうふうに解いたらいいのかっていうことが気になるでしょうしまたそれはまあ自然な疑問だと思います。で、ここで皆さんにその伝えたいのはその単にその何でしょうね多分高校までの数学 の, その勉強の仕方ですとその大体高校までの数学っていうと受験問題にはいくつかのパターンがあって でそれに対してこういうパターンの問題があったらこういう解き方をして解くとでこういうパターンの問題があったらこういう解き方をして解くというふうな形でこうある種の訓練をしてきた人もいるのではないかと思いますけれどもであの大学の数学ではなるべくそういったそのパターンを身につけさえすればその問題が解けるという学び方からは脱却して 欲しいいなという希望がありますで、えー、とそれはあの、まあ、いろんな意味でバックグラウンドがあって例えばその皆さんそのこれからですね大学で勉強を終えて社会に出ていきます と,、えー、と社会 で, で皆さんがこれから出くわす問題というのは大体がその答えのない問題だと思ってよいでしょう。えー、それはあの例えばその 仕事に対してある何か解決しなければならない問題であったりあるいは皆さんその人生のライフイベント何かで解決しなければならない問題であったりするわけですけれどもこれまでの受験勉強のようにその答えがあるとは限らないしあるいはその答えが解けたら誰かが OK って言ってくるわけでもないと最終的にはこの自分が納得できるかどうかっていうところにかかってくると思うんですよね。で えー、と大学でこれから学ぶ数学の問題っていうのもあの似たようなところがあってそのまああのー、何回か僕も説明しましたけれどもそのこれまでに皆さん線形代数でいくつかあのそのゲームのルールみたいなものです僕が説明していくつかの定義をしました道具を作りまどういう道具があるかって学んできたわけですね。でその道具を使ってじゃあ あのこういうことがですねどのようにし言えるかっていうことをあのその都度その都度その皆さん自身でですねなるべくあの一つ一つあの段階を追ってあの考えるっていうことがうんとまあ本来その数学においてはあのとまあ 自分の理解ちょっと詰まっちゃいましたすい<笑>ません ただそのそうです、ね、た単なるパターンではなくてその自分がなんでしょうねこの例えば誰かが人があのそれはいいよそれはいいことだよそれはあそれはでいいんだよっていう理由からああよかったって自分で安心するっていうそういう問題の解き方っていうのは皆さんこれまで知ってきたことが多かったと思うんですけれどもそのこれからのこう人生生きていく上では 自分自身でこれが自分にとって良いことか、もしくはこれが自分に正しいことかということは自分の力で判断する必要が必要だと思うんですよね。で、で実はその数学の問題を解くっていうのはあの、数学を理解して解くっていうのはあの、そういう上ではあのやはりそういう力が必要だと思うんですね。で、あの、何が正しいかっていうのは、あの、その、この、まず最初に、 この線形代数でいろんなものを道具を定義したところから出発して、それでそこからだんだんだんだんこう論理を組み立てていって、で最終的にあの例えばこういう問題に対する自分の答えが正しく導かれているかどうかっていうのをこう自分でこう分かったもしくは正しいっていうふうに納得できるっていうそういうことが多分あの大事なことだと思うわけです。それはただ単にその数学の問題を解く 上だけでなくってその、まあ、自分自身の考え方や考え方を持ったりとかそれから自分自身の判断力を持ったりとか行動力を持ったりとかっていうことにもつながっていくのではないかと思いますで多分これからその社会に出てこういく皆さん活躍される皆さんにとって一番大事なことがそういうことではないかとあの。 の一つが大事なことの一つがそういうことではないかと思いますのでえと、まあ、ぜひです、ね、そういう意識を持ってあの勉強 し, していってもらいたいなということでうんと、まあ、ちょっと今日の録画はかなり私利滅裂な<笑>時間帯ができて、えー、しまったんですけれどもあの、まあ、あの一応あまり編集はせずに載せるつもりですのでじゃあとりあえずじゃあまずこの問題をです、ね、あの考えていきましょう。 でまあ大あ体これからその数学の演習問題を解く中ではその何とかであることを示しなさいっていう問題がいくつか出てくるとことが多いと思います。でその場合にその、まあ、皆さんやることっていうのはそのじゃあ何とか成り立つことを証明するってことが必要になってくるわけですけれどもまずその際にはっきり証明 の, の道筋のつけ方っていうのを多分 最初にある程度はっきりさせておいいた方が良かと思うわけ で, す、ね、で、まあ、今回ですと、その、えっ、ー、とまあ、スタートとゴールが多分証明にはありましてで、まずゴール、ゴールで何を示せばいいかっていうことを、あの、ちょっと見てみましょう。えっ、ー、と、まずここで最終的に示すべきことは、この A はスカラ行列であることを示しなさいって言っていますから、 じゃあ A はスカラ行列であるっていうためには何が言えていればよいかと言います と, えとまあこういうことなんですけれどもそのスカラ行列の定義に戻って考えますとこのまあ A っていうこういう行列ですねこの中で対角成分がまあ等しいとそれから対角成分以外の成分は全部ゼロであるということが言えていればいいわけです。 えー、とこれ i と j がまあ異なるすべての組み合わせに対してこの a の ij というまあ対角成分以外の要素成分がすべて0になるというこの2つがまし導ければよい な, な, なということがまずこのことから分かるというかこのことからまず こ, の こ, う, こういう事実をですねあのつかみましょう。 で一方で、そのスタートといいますか、その過程ですかね、えーとまあ、どういうものを手がかり、どういう事実を、数学的な事実を手がかりにすればいいかというと、えー、とここですね、す、え、べ、ー、ての x に対して ax イコール xa が成り立つと。まあ、これを手がかりにして、 この A がスカラー行列であるととということをこを導くことになりますで。その手がかりであるすべての x に対してこの ax イコール xa が, が成り立つっていうことなんですけれどもこれもやはりあのこれ行列の等式ですと言って今まで何回か説明しましたけれどもやはりその行列の等式の定義にあのあの戻って考えますと これはその AX の IJ 成分とそれから XA の IJ 成分が等しいと。これが出発点になるわけですね。ですので この問題を解く上ではあの、まあ、2意の行列 X に対してこの X の IJ 成分と XA の IJ 成分が等しいという仮定があってじゃあそれのもとでじゃあその A がスカラ行列である事実をどうやって導くことができるかというところをそれをうまく導くっていうのがこの証明のポイントになるわけです。一応 まあ、こういう段階を追って、この証明の仕方を考えるというのを押さえてみてください。ここままで何かか質問ありますか、はい、じゃあ、その道筋に従って、こう事実を少しずつ明らかにしていきましょう。 一つ最初にお断りしておきますけれども、あのこれから説明する証明はあの、教科書の24ページに書かれている証明とはちょっと異なります。実は、えー、と僕もいろいろこの教科書の証明を読んだりして考えたんですが、あの教科書に書かれてある説明、証明はあの非常にエレガントと言えると思います。 あのよく考えられていてあのうまくこうパッと示せるアイディアが あ, のありますけれどもただあの一応ですねそのこの今僕が申し上げたその基本の道筋に沿ってやる証明をですね一応最初説明した上で多分あの多分その証明にもいろいろなやり方がありますから。その まあ、こちらの教科書の証明も各自で考えてもらえればいいんじゃないかというふうに思います。ということで、まあ、あの教科書ほどエレガントではないけれども、まあ、基本に忠実、なオーソドックスな証明をここでは説明したいと思います。えー、とまずですね、その先ほど説明しましたように、その最初の証明の出発点として、の AX の IJ 成分と XJ の IJ 成分と XJ の ij 成分を比べるっていうところからやりますの で, で、じゃあ、この ax のまあ ij 成分ですね、ij 成分を小文字で、小文字の ax 括弧でくって ij と書きましょう。それから、xa の ij 成分を同じように小文字で xa 小文字で書いて括弧でくくって ij というふうに表しましょう。で、えー、とこれからやることはその、まあ、i が1から n とそれから まあ、J が1から N を取ったえときにこの命題の仮定というのはこの AX のまあ IJ 成分とそれから XJ の IJ 成分が等しいっていうまあそういう仮定でしたよね。AX とが XA が等しいっていうことはそれぞれの行列の積の ij 成分が全部互いに等しいということだったんで、これを、ここからですね、これを満たす、これを満たす、これは、あの、aij っていうのはこの行列 a の要素ですね。だからこれが成り立つときに、じゃあ行列 a の要素はどういう条件を満たさなければならないかと。これを探っていくことにしたいと思います。 えっ、ー、と、まだ映している人がいると思うので、もう一度この筋道を説明しますと、えっ、ー、と、仮定は、その行列 AX と XA が等しいということんですね。えー、それは、どういうことを言ってるかというと、AX と XJ のまあ IJ 成分が全部互いに等しいということが仮定になります。でその前提において、ていうか、それを満たすためにですね、こういう状、こういうときに、これが成り立っているときに、に じゃあこういうのを満たすためにはそのもともとの A の要素ですね行列 A の要素がどういう状況を満たしていなければならないかとまあこれが満たされたきにこ の, この A の要素についてはどういうことが成り立っているかということをこれから見ていきますでえとまずですねその この AX と XJ の, その IJ 成分なんですけれども行列の積の定義からそれぞれを書き下してみます と, えーとまず AX の IJ 成分というのはこれはこの行列の積ですねえと一応行列の積というのを書きて 思いい出してみてみください K が1から N まで回して A の i k かける x の KJ ということで、まあ、A の大 I 行の要素とそれから X の大 J 列の要素の積和だったということを思い出してください。で、まあ、これが AX の IJ 成分ですね。で逆に 一方で、その xA の ij 成分というのは、同じように行列の積を思い出しますと、k が1から n の x の i k かける a の kj と、すなわち行列 x の第大 i 行と行列 a の大 j 列の要素の積はでした。 これが言えていると。ここまでいいですかで、えー、と今仮定していることは、その行列の積ですね、AX で癖が等しいわけですので、えー、とまあこれが、つまりその行列 AX x の ij 成分と xa の ij 成分がそれぞれ等しいということが言えてるわけですね。で、これより、とつまり何が言えてるかっていうと、この2つの和があの等しいということが言えてるわけです。 えー、とちょっともう一回書いて面倒かもしれませんけれどもあの面倒な人は省略していいですがまあこれが成り立っているとまあこういう投式が成り立っていると。 で、まあ、この等式から何か言えないかなっていうことを考えるわけですね。とりあえず、じゃあこの等式の右辺を左辺にまあ移行してみましょうと。そうしますと、 ちょっとこれもやや面倒ですけれども、一応丁寧に書きますと、こういう等式が導かれますね。これはただ単に移行しているだけですから、それほど問題はないでしょう。 で こ, れこれの式をじっと見るんですけれども、まあ、ちょっとこの式じっと見てるだけではあまり先に進めませんからとりあえず困った時は何やるかっていうと、まあ、展開してみるってことですねでさらにこう手が面倒なことになりますけれどもこれは頑張って展開してみるで和、まあの記号を展開すると。 そうしますと、えっ、ー、とまずこの1個目の和の方ですね、これは、A の i、ごめんなさい、A の i1、x の1、j、プラス、点点点ときて、えっ、ー、と、A の i, か I と i マイナス1、x の i マイナス1、j と。 ちょっとあのここだけ特別に要素を書き出しておきます。x の ii、あじゃあ a の ii×x の ij というこの席だけちゃんと書き出しておきます。その次は a の ii、i プラス1、x の i プラス 1j、点々点ときて、a の in、x。 の NJ これが最初の和の記号の展開ですね。で、えー、と次にこのマイナスのついた2つ目の和の記号を順に展開します。マイナス、あしかも書くときに A の IJ を先に持ってきます。A の 1JX の i1 点々と点きて A の J1JX の iJ1 プラス A のえっ、ー、とこちらの あ、ごめんなさい。これ全部マイナスでしたね。すみません。こちらの二つ目の輪の記号の展開では、この a の jj かける x の ij というところを特にこう書いておきます。取り出しておきます。マイナス a の j プラス1 j かける x の i×j+,1、えー、点、点、点、プラス、点点点あ、ごめんなさい、マイナスですね、ごめんなさい、またマイナス、マイナス、a の njx の in ですかそれで、えっ、ー、と、ここで、一つ、あの、注目。 したいのはですねこの X のなんとか、X のなんとかなんとかって、このエッ行列 X の要素ですね、この行列 X の要素の中で、こういっぱい出てきますけれども、実はこの IJ、X の IJ 要素っていうのは2回出てくるのところがここにあるっていうのに注目しましょう。他のものは全部、のこの、 要素の成分の場所が全部異なるんですけれども、この x の, この ij 要素だけは2回出てくると。でそうしますと、まあ、これがゼロなわけですね。で、これがゼロなんですけれども、 この右辺左辺の部分をまとめます と,、えー、と実はここの黄色ので丸で囲ったところは A の II マイナス A の j j かける x の IJ というふうにこうまとめることができましてであとの項はうんと どう書けば い, いかなえっ、ー、と、ちょ、和の記号で書きましょうか。k が1で、のと t i から n。えっ、ー、と、ちょっとこういう書き方しますけれども、これは、k が1から n を取るんだけれども、<笑> i だけはスキップすると、除くという意味ですね。これの a の ikx の kj マイナス、えっ、ー、と、もう一個は、 k が1から n なんだまで取るんだけども、j だけ除くと。x の ik、a の kj。まあ、こういう形でこう左辺をまとめることができます。まあ、この段階でちょっとすでに力尽きてる人もあのいるかもしれませんし。 あるいはちょっと、こう、睡魔に負けそうな人もいるかもしれませんけれども、まあ僕もそういうことがよくありますので、大事なことは、皆さん、集中できるときにですね、しっかり復習しておいてください。で、こういう式があったと。で、これはゼロになるよと。で、ゼロになるんだけれども、 えー、ともう一回仮定を振り返って考えてみるとその行列 X がどういう行列であってもこれが成り立つようにしなきゃいけないと。ということはこの行列 X の成分の X なんとかってここにはこの2位の、まあ、実数だったら実数が入ってくるわけですね。2位の実数が例えばここが入ってくるときにこの式全体が0になるためにはどういうその A の A の何とかっていうのはどういう状況を立たなければならないかっていうと実はこれはもう全部ゼロですよということをしないとゼロにならないわけですよねだからその x がどんな値にとってもこの式全体をゼロにするためにはこの A の要素はここは例えばゼロになっていなければならないそれから例えばここはゼロになっていなければならないそれからとここもゼロになっていなければならない そういう条件が導かれるわけです。で、えー、とそれをですね、この i と j をですね、この1から n の間までいろいろ取り替えても、あの同じ条件が成り立つことからですね、えーと、ちょっと、あとはちょっと時間がなくなってきましたので、あの口頭でさささっと説明しておしまいにしてしまいますけれども、えー、ともう一回振り返りますと、とこれ、 これが成り立たなければならないと。で、この X、行列 X の要素がどんな値をとっても、この等式が成り立たなければならない。それゼロにならなければならないので、それを満たすためには、あーとこの今黄色いアンダーラインを引いたところがゼロにならなければならない。ということから、実は、 えー、と実は、そうですね、えっと、すべてのまあ i と j が等しくないようなあの組み合わせに対して、の a の ii っていうのが a の jj に等しくなければならないわけですね。そこそこが0になるから。それから a の IJ すなわちこの i と j が異なる要素すなわち対 角, 線対角成分以外の成分ですねこれはすべてゼロでなければならないという結論が導かれるわけです。ということで先ほどですねその左側の黒板の下の方に書いて 式の内容からこの文章までは、あの一番大事なことは僕あの、ちょっと時間の都合であの口頭でしゃべらざるを得ませんので、そこをあの各自よく理解した上でまとめてほしいと思います。でゆえに、A はスカラー行列と。 いうことで一応、のこのえと今の方法での証明が一通りできるわけです。えっと、ここまで。 今日は大体ここまでになると思うんですが何か質問ある人いますか、えー、と一応あのこの授業終わった後もあも個別に質問は受け付けますのであのまあ分からないところがあったら聞いてくださいそれからあとあの先週ですね前回の授業の時に提出してもらったレポートなんですけれども一番の部分はあのー ティーチングアシスタントの2人の人に検索をしてもらいました。で、えー、とこれから2番と3番の方は僕が読ませていただきまして、まあ、次回ですね、の時間に返却できるように、鋭意努力したいと思います。ということで、じゃ あ, あの、の今日はすいません、ちょっと途中ですね、説明が止まってしまいましたが、<笑>箇所もありましたが、あの次回は、 あのー、教科書24ページの下半分ですね。例題 1.4 からまた始めたいと思います。それでは今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。